えー、とそしたら、えー、始めます。えー、と私、えー、後藤といいます、えーと。バイオルビーの今、メンテナンスをしていますので、今日はバイオルビーのパッケージングについて話をしたいと思います。でえーとまあ、バイオルビーに行く前に、えーとですねまあ、コンピューター言語とバイオインフォマティクスということで、最初にあの言語があって、あのパールとか言語があって、それにバイオってつけて、あのバイオインフォマティクスのツール、 と言いますかライブラリーを作ったのは多分パ、えールが最初だと思います。で、まあ、Python、Java とか、まあ、Ruby もそれにあやかってバイオ r u b y とつけているわけですが、もちろん他にもものすごいたくさんありまして、えーとはい、いろんな言語で、えー、とこれまでいろんな人が、えー、作ってきています。まあ、ここには一部は載っていますけど、載っていないものでもあの バイオなんちゃらって、あの、思いつく限りの言語でやってみたら、えっ、ー、と、いろいろ出てくるんじゃないかと思います。まあ、大半、あの、一部は、あの、残念ながらもう更新されていないのもありますし、細々と続いているものもあります。まあ、Ruby もどっちかといえば、細々の方になるんかなという気もしますけど、まあ、なんとか続い、続いています。 で、えっ、ー、と、さて、あの、バイオルビーというのは、ルビーで書かれた生物情報科学、まあ、バイオインフマティクス用ライブラリーと通知になります。まあ、これ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、あの、ソフトとかに詳しくない人用のに作ったスライドなので、まあ、ライブラリーの説明とかも書いていますけど、えっ、ー、と、最新バージョンとしては、えっ、ー、と、去年の11月に、えっ、ー、とですね、ま、ルビーが新しくなって、それで動かないということだったので、えっ、ー、と、慌 て, て対応してリリースしたような感じになります。 ホームページはこちらになります。そして、えっ、ー、と、まあ、まず Ruby について言いますと、えっ、ー、と、Ruby が、まあ、日本初で世界に広がったソフトウェアの、えっ、ー、と、そういうのも何個かあると思うんですけど、そのうちの大きな一つになります。1995年に最初のバージョンが出て、その後、えー、世界にあの、主にウェブ開発に使われて、えー、現在広く使われています。あの 最初は日本初なんですけど、今はあの国際的な開発体制になって、世界中の人が開発に参加しています。あの、私も、えっ、ー、と、Ruby 本体の、えー、開発にも参加していて、まあ、コミット権限も実は持っています。はい。えっ、ー、と、で、フリーソフトでして、えーまあ、こちらのホームページから。で、最新バージョンは 3.1.0 で, で、ついこの間、えー、12月25日のクリスマスにリリースされたばかりです。あの、Ruby は、あの、最新の、あの、 えー、とですこの2つ目の数字が変わるのが、このそうですね、3.1.0 の2つ目の数字が変わるのは、クリスマスにリリースするというのが、年1回リリースするというのが恒例になってまして、えー、と去年も今年も、えー、ここ何年間、10年近くはそれが守られています。であのこの Ruby が流行った、世界に流行った原因の一つが、この 大きな一つが Ruby on Rails になります。この Ruby on Rails が Web アプリケーション開発用フレームワークでして、この Don't Repeat Yourself という同じことを繰り返さないというのと Convention Over Configuration という設定よりも規約ということで、このシンプルな原則で少ないコード量で簡単に開発ができるというのを実証したフレームワークであります。 まあ、こちらは2004年に開発されたもので、えー、その今でももちろん最新バージョン。最新は Rails 7.0.1 というのがこの間出たばっかりだと思います。まあ、こちらでは全世界に非常によく流行って Ruby も世界中に広まっています。まあ、それは置いときまして、えー、最近の Ruby の動向として、えーとまあ、あのメジャーバージョンアップとして Ruby、えー、2.0 7の次が 3.0 になったんですけど、こちらが速度の向上ですね、実行速度の向上で、従来 Ruby は遅い遅いと言われていたので、Ruby3 では Ruby2 の3倍速くしようという目標を立てて、いろんなパフォーマンス改善を行った結果、実際にベンチマークで3倍速を達成することができています。 まあ、それには、あの、実行時のコンパイ、実行時コンパイラー、えっ、ー、と、MZ と呼ばれてますけど、それなど、様々なパフォーマンス改善が含まれています。あとは、あの、従来、えっ、ー、とですね、同時に実行可能な、えー、Ruby で書いたコードっていうのは一つだけだったんです。あの、インタープリータの内部では、えっ、ー、とですね、並列動作してたんですけど、あの、実際、ユーザーの書いた Ruby コードというのは、 同時実行は実は1つだけしかできてなかったんですけど、このラクターという新機能によって、並列、本当に Ruby のコードの並列実行も可能になりました。ただ、もちろんあの、えーっとですね、データのスレッド間の、の並列実行間の共有には制限があったりします。まあ、そういった感じの並列実行支援機能が追加されたり、あと、性的型解析とかですね。あの それによってパフォーマンスの向上とか、えーとですね、バグの減少とかになるというものですね。あとは IRB という、えー、と対話型の実行環境の高速化とか、えー、などの改善がありました。これがあの2020年の12月にリリースしたものですね。で、えー、次に、えー、とついこの間の年末に出たものはまあ、 えっ、ー、と、ここの真ん中の数字が変わっただけなので、えっ、ー、と、そこまで大きい変化ではなかったですが、えー、と地味にあの新しいジットコンパイラーが導入されて、あの、いわゆる、あの、我々が一番よく使っているであろう、えっ、ー、と、AMD64、X8664 のみですけど、えっ、ー、と、非常に早いジットコンパイラーが、えー、まだ実験的ではありますが、導入されました。あとは、えっ、ー、と、デバッグ、デバッグが新しくなったり、 エラーの位置表示が親切になって、えー、と従来あのよくエラーメッセージが出て、実際どこであの特に一行にいろんな命令を書き込んでいるときに、えー、どこの命令で実際にエラーが出たんだというのがわからないときも多かったんですけど、このエラーハイライトというので、だいぶそれが改善されましたまた。 この、えーとですね、対話型の IIRuby でオートコンプリートしたりとか、えーと、ドキュメントを表示したりとかすることができたりするようになりました。まあ、こういった詳しいことは、この、えーとですね、ニュース、Ruby のホームページのニュースに載っています。で、バイオルビー、BioRuby、に戻りまして、バイオルビーは えー、ライブラリーでして、あの、基本的には、あの、各いろんな機能の寄せ集めということになりますので、えっ、ー、とですね、はい。ただ、その中でも、まあ、えっ、ー、と、いろんな、あの、分類をすることができまして、まあ、基本的なデータ構造として、一番、あの、えっ、ー、と、直接的には、まあ、これを目的に最初に書かれたものとしては、あの、塩基配列やアミノ酸配列といった、えー、配列データですね。あとは、その、フィーチャー、 言ってあの遺伝子のアノテーションとかの情報とか配列の位置を示したりアライメントといった配列関係の機能が、えー、中心になりますが他に、えーとですね、パスウェイですねとか、えー、文献データや系統中なども扱えますそして g e n b a エンやルユニプロット i ッ l のいろんなデータですね全部ではないですけど、はい、などあと PDB なども読み込みますしあの 通常のファスター形式やファスト級形式にも対応しています。GFF などにも対応しています。はい、あ と,、えー、っと、外部ツール対応として、ブラスタやファスターなど、えー、あとブラッドなどにも対応しています。そして、あのファイルから読み込んだり、えー、NCBI や e b i などのウェブ統合など、WS などのウェブサービスを使ったり、えー 分子量とかを計算したり、SIRNA をデザインしたりとしたちょっとした解析機能もついたりしています。こういった機能を組み合わせて自分で独自のプログラムなりを作 る, 作るということが容易にできるというそれを支援するためのライブラリーになります。具体的に 例えば、えー、と非常にあの、まあ、一画面に収まるような、えー、プログラムを無理やり作ったので、あ, のあんまり大したことはできないですけど、まあ、これだ と,、えー、とファイルから、ファイルまたは標、まあ、準入力から DNA 配列を読み込んで、えーと、それをファスター形式で画面出力すると。あのまあ、画面出力したらあのリダイレクトすることができるのであの、ファイルにももちろん出力できますというものでして、 まあ、まず、requireRubyGems という、あの、まあ、これは実は、あの、最近の Ruby バージョンではなくてもいいんですけど、まあ、とりあえず入れています。で、えっ、ー、と、この Bio の、えー、バージョン 1.5 以上を使うという指定をしています。はい。そして Require Bio、requireBio、え、で、ー、この BioRuby の機能を呼び込むということになってまして、その後で、まあ、いろんな、えっ、ー、とですね、ファイルをオープンして、 バイオ用のファイルのオープンですね。このフラットファイルオープンだと、えっ、ー、とですね、データ形式をは自動判別してくれますので、あまり細かい指定をしなくても、とりあえず読み込んでくれるというのが、えっ、ー、と、バイルビーのいいところの一つです。で、こうやってエントリーを読み込んで、なんか、えっ、ー、とですね、えー、延期配列を抽出して、トランスレイトして、えっ、ー、と、それを まあ、出力用にデータを整えてっていうのを、えー、この位置というのをループで繰り返していますね。あはいまあ、他の例として、まあ、ファストーを読み込みますけどさすがに NGS の膨大なデータをワイルビで直接そ の, の解析っていうのは、えー、と私も実はあまりやってないですけどこういう ID の変換とかそういったあの 他のツールではかゆいところに手が届かないような処理には非常によく使っています。これ、デフィニションのところを正規表現で無理やり置換してたりしますね。といったようないろんなプログラムを自分で組むというのが基本になります。 で、バイオル r u b y の、まあ、インストール方法ですけど、まあ、Ruby は、えー、もちろんインストールしてください。えーとまあ、システムに最初からインストールされている場合もありますけど、えー、そういうのはバージョンが古い場合があって、えー、できればその Ruby2.6.9 以降を推奨になっています。そしてバイオ r u b y は RubyGems というのが、えー、使ってインストールするんですけど、この RubyGems は、えー Ruby 1.9 以降だと、え、標準でついてますので、え、特に、え、Ruby Gems を追加でインストールとか不要で、あの、Gem コマンドというのを使って、Gem インストールバイオですね。あの、バイオ Ruby って言ってますけど、あの、えっ、ー、とですね、Gem の、えっ、ー、とですね、パッケージ名は、え、イオになっていますので、そこのところだけ、えっと、ご注意ください。あとはオプションで、え、Read Me などを見て、追加のパッケージ、 が必要ならインストールをしてください。あの、100% 依存してるパッケージは、えー、同時にインストールされますけど、えー、依存というほどではないけど、あったら便利みたいなパッケージはインストール、えっ、ー、と、は自動ではされないので、必要ならインストールしてください。で、あの、このバイオルビーですけど、えっ、ー、とですね、まあ、長年の蓄積で非常に大きくなってまして、えー、最新バージョンでは、えっ、ー、と、 ライブラリのファイルだけで200個ぐらいあります。えっ、ー、と、テストが、えっ、ー、と、まだ、カバレッジが、えー、あん、高くないものもありますので、えー、テストはちょっと少なくて、えー、とですね。まあサンプルコードとかも、えー、60ファイルもあって、えー、まあ行数で言うと3万行ぐらいとかになります。まあ機能の単位ですね。クラスやモジュールを、や、メソッドの数は、 数えると、まあ500個クラスとかで、えっと3000弱のメソッドがあるということになります。まあこれだけ大きくて、あのもちろん私一人だけでは全然とてもできなくて、えいろんな開発者の方がと関与していただいています。 まあ、の片目さんがあの一番最初にバイオルビーを始めたメンバーの一人です。あの私は後から加わってます。他にもいろんな、えー、と日本だけに限らず世界の方に加わってもらっています。えー、と加わってもらうことができましたというべきですかね。はいえー、GitHub で現在では開発しています。はい、GitHub に移る以前は OpenBioFund インフォマティクスファンデーションが提供している CVS とかで開発していました。まあ、あの年表にするとこんな感じであの2000年の11月に最初のプロジェクトが開発開始されて、まあ、この時、えー、と京都の方で パールルビーカンファレンスとかいうのが、たちが開催されていて、そこで宣言した、片山さんとか、当時、兄弟家犬の方々が開始を宣言したということでした。はいまあ、その後、最初のバージョンが出て、こ の, この頃ですかね、マイルビー 0.3 が出る前か後ぐらいに私は、えー、と加わった記憶があります。 その後、えー、IPA の未踏プロジェクトというの採択されて、これで開発が非常に多く進んで 1.0 を出しました。その後、あらえー、その後バイオインフォマティクスに論文を掲載したり、さらにあの、えーね、このように、えー、非常に、えー、大きくなってきたので、プラグイン化を開始したりしています。そのシステム自体を論文にしたりもしています。 その後、まあ、順調に新バージョンを何とか出しけ続けているという状況です。まあ、あのハッカソンとかも、えーとですね、初期の頃、あの片山さんがあの南アフリカの方まで行ったりして、えー、ました。はいまあ、この2006年は私と片山さんで行きました。はい、その後はあの片山さんはあの バッカソンを開催する側に回って、えっ、ー、と、開催してもらっていて、毎年のように開催していてもらっていて、非常に助かっています。まあ、2015以降もちろんあのできるだけ参加するようにしています。 バイオルビー 2.01 個ですけど、えっと、ま、2.0 を出したのが2019年ですけど、ま、その5 以, 以降はあまり、えっとですね、大規模な修正とかしなくて、あの、ルビー自身の変換による、非互換の変更への対応とかが重いになります。ま、これはあの、先ほど申し上げた通り、バイオジェムという、ルビージェムパッケージですね、先を開始していて、ま、要はあの、 原則として、y イルビー本体には新機能は追加しないで、別パッケージで行うという方針になっているからです。そうすることで、メンテナンスとかは各自が行ってという形になります。もちろん、既存機能の状況とか、あるいは本体に追加すべき基本的な機能と判断された場合などは例外になっています。 えー、とさて、あのまあ、今まで、えーと、断りなしに出してきましたけど、RubyGems というのが、えーとですね、Ruby のパッケージシステムになってまして、えー、Ruby 標準のパッケージシステム、管理システムですね。あのこちらが RubyGems が標準になる前は、あの別のパッケージシステムも実はあったらしいんです。 えー、と主に2つぐらいで競っていたそうですけど、Rails、まあ、とかが RubyGems を採用したので、えー、それで勝敗がきしたような感じだったような記憶があります。まあ、こちら、えーとですね、2004年頃に最初のバージョンがリリースされて、えーとですねまあ、2007年の年末の Ruby1.9 以降では Ruby に標準添付されています。 こちら、ジェムというコマンドで管理操作を行いまして、ジェムインストールパッケージ名ですね。先ほど出した通り、ジェムインストールバイオでバイオルビアインストールできますし、ここにパッケージ名の代わりファイル名を指定してローカルファイルをインストールできたりもできたと思います。あとバージョンの指定とかも可能です。あとジェムリストとかでパッケージ一覧を出したり、あとアンインストールもジェムアンインストールでパッケージ名でできたりします。 あとは RubyScript 内で、自分の作ったプログラム内で、えっ、ー、と、Bio、はどうしても 2.0 以上のバージョンを使いたいということだったら、こうやって指定すると、指定したバージョンを使ってくれるようになったりします。 そして、このバイオジェムというのが、バイオジェム i n f o という、ジェムズ i n f o というのが、えっ、ー、とですね、サイトがありまして、えっ、ー、と、ここがで、あの、人気100以上のパッケージ内のリンク集になっています。ただ、ちょっと、えっ、ー、と、2019年頃最後に、えー、ちょっと更新が停滞している状況で、えー、まあちょっと、あの、なんとかしたいとは思っています。 私自身がちょっと管理していないページなので、管理している人に連絡を取ったりして、なんとかしたいとは思っています。さて、Ruby のパッケージ作成の概要についてなんですけど、Ruby のパッケージは、GEMSPEC というファイル、テキストファイルに、 を準備してそこにメタで情報を書き込むというような感じになります。こちらのもちろんゼロから手書きをしても良いんですけど、バンドラーというユーティリティのバンドルジェムコマンドでひな型を作成可能ですので、それを使うのがおすすめです。そしてこのバンドラーの機能で、レイクビルドという このレイクビルドも内部ではジェムをコマンドを呼んでるだけなんですけど、えーとですね、このジェムビルドというので、ジェムスティックを使って、えっ、ー、と、もうなんとかジェムっていうのがファイルができます。ので、えっ、ー、とそれをえっ、ー、とですね、レイクリリースあるいはジェムプッシュなんちゃらジェムってやったら、えっ、ー、とですね、r u b y g e m ト o ー g のレポジトリにパッケージをプッシュすることができます。もちろん、あの、えっ、ー アカウント作成とかは必要ですけど、アカウンを持っていない場合は、プッシュ時に新規情報を名前とかメールアドレスとか入れたら新規作成可能だったような気がします。このように非常に気軽にパッケージをプッシュできるというのが、この RubyGems の特徴です。 であのこのバンドラーというのが、えー、RubyGems がパッケージ管理システムで、えー、パッケージの作成インストールや管理ですね、ができるというもので、あの依存関係の解決とかもできますし、そもそもあの同じパッケージの服で、えー、と例えばバイオ r u b y の 1.5 と 2.0 両方を同じ環境にインストールするということも可能になっています。この複数バージョン共存というのができるというのが、この RubyGems の大きい特徴の一つかと思います。 えー、とただ、それだけでは足りなくて、バ a n d l e r というのが、えー、導入されています。このバ a n d l e r というのが、g e m ファイルという、えー、とファイルに使用したいパッケージを列挙して、パッケージやバージョンの制約を列挙しておいて、それでバ a n d l e r インストールしたら、それが一括インストールされるというのが、えーまあ、第一の使い方になるかと思います。その際に g e m ファイルロックというファイルが自動作成されて、そこに 実際にどんなバージョンをインストールしたかっていうのが記録されます。まあそうすることで、えっ、ー、と、毎日、あの、別の環境にそれを持っていったときに、えっ、ー、とですね、あの、同じ、完全に同じバージョンのパッケージがインストールされているということで、再現性を確保できるということになります。そして、あの、バンドルアップ ただ、それだとあのバージョンが固定されてしまうので、新バージョンが出てもいつまでもアップデートできないということになりますので、バンドルアップデートをすると、この依存、ここに、ジェムファイルに書いたパッケージの依存関係とかを壊さない範囲内で、最新版にアップデートをしてくれます。その依存関係壊さないので、あるパッケージはバージョン、 低いバージョンでゲーテンしたい、限定したいが、別のパッケージはできるだけ最新みたいな、えー、複雑な状況にも対応可能になっています、まあ。逆にそういうのをするために、バンドラーと RubyGems が2つ、えー、必要になったということになります。まあ、このバンドラーですけど、さらにバンドルエグゼクトコマンドというので、このジェムパッケージ ジェムファイルに記載したパッケージの記載バージョンが使える状態で、えー、外部のコマンドを機能してくれるという、まあ、主に Ruby あるいは Ruby を使った、えーえー、コマンドになりますので、えー、例えばバンドレグゼク u b y とかなんちゃら .rb とかバンドレグゼクレイクテストとかそういった感じになります、まあ、他にもバ、えーね、ンドリニットでジェムファイルのテンプレートを作成してくれたりンドル、まあ、先ほど えー、とです、ね、バンドルジェムというのでパッケージのテンプレートを作成してくれたりします。えっ、ー、とそしてもう一つ、えっ、ー、とパッケージ作成に Ruby のパッケージ作成に、えー、絶対使うであろうツールとしてレイクというのがあります。こちらもあのえー、と少なくともバージョン、えー、2.0 ぐらい以降の ルビーには最初からついていてますこちらは Ruby で書くソフトウェアの用のビルド支援ツールでしてですけど、まあ、実態はあのワークフロー管理ツールになります、えーとまあ、先ほどもワークフローの話題ありましたけどそういう、えーとですね、依存関係があるタクスクを、えー、順番に実行してくれるようなツールでっ、えー、と。 ただ、あの、並列実行は、この、レイク機にはなくて、えっ、ー、とですね、p w レ a k e という別、あの、別ソフトを使う必要はあります。まあ、こちらの、あの、えっ、ー、とですね、地味な特徴としては、Ruby で書かれているので、えっ、ー、と、Windows などで、えっ、ー、と、例えば Make コマンドがないというような環境でも、Ruby をインストールさえすれば使用可能です。 こちら、えっ、ー、とですね。まあ、レイクというのは、メイクの Ruby 版というのがコマンド名の由来と思われますけど、まあ、の作者に確認したわけではないです。ただ、レイクファイルというのを、にタスクを、ルールを書くんですけど、まあ、そのファイルの文法は、メイクファイルとは完全に全く異なります。こちら、Ruby インタープリンターの機能をフルに活用した、えー、ドメインスペシフィックランゲージという、えー ものによって記載する必要があります。まあ、あの逆に言うと Ruby が解釈するので、えー、Ruby コードを書き込むこともできてそうすると複雑なコードも実装可能になります。ただそうするとあのワークフロー処理、ワークフロー管理ツールとして の, あの、えーとね、ワークフローの分かりやすさとかは、えー、と複雑な Ruby コードを書いたら、えー、と失われるかもしれないんですけど、まああの できないよりはできた方がいいということでそうなっているようです、まあ、さらに RubyGems パッケージ開発用のいろんな便利機能も搭載していたりあるいはあの他の RubGem とかなどの機能と連携するようになっていますあともう一つソフトと同様に重要なドキュメント 作成のツールも RDoc というのも、えーとですね、少なくとも Ruby バージョン2ぐらい以降では標準でついていまして、えーとですね、この RDoc というのが Ruby ソースコードにコメント行としてドキュメント埋め込んでいて置けばそれを抽出して HTML などに変換してリファレンスマニュアルなどのドキュメントを作ってくれるというツールになります。 この RDoc っていうのがあの Ruby の独自の形式なんですけど Ruby ソースコードに、えー、とできるだけ少ない手間で、えー、埋め込んだらドキュメントにしてくれるというような、えー、形式になっています、えー。こちら、あの、Markdown などにも、えー、現在では対応しています。そして、えー、っとですね、この Rdoc というのは Rdoc というコマンドもあるんですけど、実際には通常 RubyGems が内部で呼び出してくれて、直接操作することはあんまりないと思います。あとはレイクから2タスクを記述するということも、この行を入れとけばできるようになります。この GemsTech というのが実、ByRuby に実際使っているものを、えー、とですね。 お見せすると、えー、こんな感じになりまして、えー、と、お文字が見えていればいいんですけど、えー、まあ、あの、最初にパッケージの名前とバージョンとか、えー、と、作者、えー、メールアドレス、まあ、ホームページ、ライセンスとか、えー、あとは、一行のサマリーと、もうちょっと、もう少しだけ長い、一、え、分、ー、ぐらいのサマリ、ーデスクリプションですね、とか、 あとは、プラットフォームやえーとパッケージ含めるファイルですね。の一覧など。ですが、ファイルの一覧、バイルビーの場合、歴史的経緯があって、GitLS ファイルズとかしたやつを、えっとですね、のえと ERB というテンプレートエンジンで、この g e m ステップをえと自動生成してるんです。 するんですけど、えーとまあ、そこら辺の経緯は歴史的経緯にしか過ぎないのでちょっと割愛します。まあ、こうやって、こういうメタデータからで、えーと、あと、まあ、典型的ディレクトリ構造を示しますけど、まあ、こういった感じでディレクトリ構造にあのファイルを、このリスラリブ、この、えーとですね、パッケージディレクトリの中のリブ以下に あのまあバージョン RB とか、なんちゃら RB とかを置いておけば、置いていくというのが、まあ、干渉になっていてえ、えっと、100% 絶対そうでないとダメかって言われると自信がないんですけど、通常はそうしています。あと、実行ファイルとかも、えっと、インストールされる実行ファイルは最近は EXE ってところに置くようになっていますが、この昔はこのビンと区別がなんかった。 ありませんでしたので、えっ、ー、とですね、バイルビーでは、えビ、ー、ンを使っていたりしました。まあ、こういう感じで、えっ、ー、と、ファイルを、えー、作っ、自分の作ったソフトのファイルを適切なフォルダーに、ディレクトリに置いて、まあジェムスイップを書いて、えぇ、ー、ジェムをスあの、ジェムコマンドなり、 レイクのタスクなりで作ればパッケージがパッケージングができるということになります。バ、ま、イ、あ、オ Ruby の場合、えーとですね、ファイル数が多いので一部のみですけど、まあ、あのこちらがー d m ーも RDoc という Ruby 独自の形式で作っています。えー、と今の、えーね、RDoc コマンドは、えー マ、ま、ー、あ、クダウンも処理できるんですけど、えー、と昔は RDoc 形式専用だったので、えーね、RDoc のままにしています。あと、ビンというのは、えーとですね、後で述べますけど、まあ、別パッケージに分離しちゃったので、今はないです。まあ、他にもいろんなものがリブバイ、Rib 以下にまあバイオ r b というのがあって、えー、とバイオ以下をリクワイヤーとかするコードになっています。あとはバージョンとか。 あと、実際のいろんな、えーとですね、ライブラリに書くファイルがあったり、テストやサンプルが置かれていたりします。まあ、これで、バイオルビー、ねまあ BioRuby、の実際のリリース手順を、えー、ついでなのであのあん、あまり一般的ではないかもしれないですけど、のでお、お示しすると、ま, あ、まず第一には何ごとにも、えー、最初にしないといけないのはあのテストを などが通って実際に動作するということは確認する必要があります。あとは動的に生成している、なんかあの g e m ステップとかチェンジログとか、えっとですね、チュートリアルとかのファイルをえ最新に更新して、えっとですね、targz ーーを作成して、えっと、Gem をビルドして、Gem は rubygems.org にプッシュして、 あと、ホームページに更新して、まあ、このファイルを、こいつら、あの、できたターとかジェムを置いたり、まあ、HTML 編集したり、R d o c を投入したりして、というので、えー、っと、リリースができています。まあ、あの、昔はもっと手動のでやるとこが多くて、新規を使ったんですけど、だいぶ、えー、このレイクとかの仕組みを使って、えー、まあ、 まあ、年に何回かしかやらないなら、まあ、なんとか我慢できるか程度には自動化することができました。で、えっ、ー、と、ところで、あの、えっ、ー、ですね、バイルビーは、えっと、2001年6月に最初のバージョンをリリースしてますけど、ま あ, あ、RubyGems は2004年3月に登場しています。つまり、えっとですね、バイルビーの方が、えっと、歴史は古いです。じゃあ、RubyGems といった、そういったしっかりしたパッケージングシステムが、 登場する前のバイオルビーはどうしてたかって言いますと、ター GZ のみで、えー、とリリースをしていました。まあ、現在もソースコードを配布目的としてター GZ での配布は、えー、と継続しています。そして、えー、と当時はあのインストール自体は、えーとですね、もちろん手作業でファイルコピーしてもいいんですけど、あのそのインストールするプログラムとして、えー、setup.rb というのがありまして、 これはあの、えっ、ー、と、もともとは、えっ、ー、と、です。青木さんという方が作成したもので、それが広く使われているんですけど、まあ、これをでインス、Ruby セットアップ r ビ b とかやったらインストールされるというのが、えっ、ー、と、当時のし、えー、とインストールの仕方でした。で、あの、サイト Ruby というのは、えっ、ー、と、これは、このディレクトリ自体は現在でもあるんですけど、あの、Ruby の中に、こういった えっと、ユーザーのプログラムをインストールできますよというディレクトリがありまして、そこにインストールされます。あの、インストール先をもちろん変えることはできますけど、そうすると、えっ、ー、と、Ruby にロードスルーパスとかを、えー、と教えてあげる必要は当然あります。で、ただ、インストールはできるんです。このセットアップはできるんですけど、アンインストールは、えっ、ー、と、基本的には手動で行う必要がありました。あの、 新バージョンが出たら上書きインストールはもちろん可能なんですけどそうすると不要なファイルが残ったりする可能性がありますので要注意というようなそういった、えー、と今から思うと原始的な、えー、と世界でした。まあこのえー、とそしてあの GitHub とか、えー、はもちろん、えーね、rubygems.org とかも登場前からずっとやってましたので、えっ、ー、とですね。まあ当時はえとですね、Ruby Application Archive という Ruby 公式のパッケージルポリトリがありまして、えーとですね、そこにもう登録してまして、アップロードとかしてましたし、あと RubyForge という、えっ、ー、と、これあの、名前の通り SourceForge 風の開発コミュニティサイトでして、えっ、ー、とですね。こちらにも、もう、 でも、ジェムのホスティングとかをしていました。ので、そちらにもアップロードとかしてました。はい。まあ、えっ、ー、と、ここら辺は2010年に r u b y g e m s o r g に移行して、まあ、その後、2013年頃に完全終了したということです。こちらもまあ2013年頃に終了しています。まあ、ここら辺、webarchive.org から発掘できて、まあ、当時、 こんなんだったなぁと、ちょっと懐かしかったので、えっ、ー、と、出してます。まあ、こんな感じで、えっ、ー、とですね、えー、やってました。こちら、Ruby 法事の方ですね。まあ、どう、今見ても、あの、ソース法事風な感じがわかるかと思うんですけど、こんな感じになってました。 えー、っとそしてあの、まあえー、先ほど出したのと同じスライドですけど、バイ o ルビーがあが非常に何万行もあって、何百ファイルもあって、非常に、えーっとですね、メンテナンスとかが、えー、しにくくなってきているというのが、にまあ、ここずっともう2010年ぐらいから気がついてまして、えーっとですね、それであの新しい機能は BIORuby、えー、本体には。 追加しないで、新機能は別パッケージで行って、どんどんパッケージを増やしていくような方針ですね。で さらに、BIORUBY 本体の方もメンテナンスがえとしにくい部分とか別に分かれていった方が都合がいいという部分はどんどん切り離していっていくというのを今行っている最中でして BIORUBY1.5 から 2.0 のバージョンアップには5つぐらいパッケージを分離しています。今後もそれを継続していってどんどんバイ o ルビ b を、えー とですね、分解していくような予定にしています。まあ、そうしないとなかなかメンテナンスとかが回らないということになります。そうですね。こえー、と具体的にはこちらのような、えー、と優先して、えー、分離したのは、えー、外部のモジュールに依存するような部分でして、えーとね、SQL とかは、えー、これは確か、レイルズのアクティブ、えー んだったかなはい。そこら辺 の, あのレイルズとかの機能に依存していた部分があったと思います。あとはファイル XML とかは、えっ、ー、とですね、XML 関係の、えー、外部のモジュールに依存していたので分離されています。あとは、えー、ブラストパーサーの、えっ、ー、とですね、XML パーサー利用部分とかも、えー、と分離されています。 他にえっ、ー、にライブラリーではなくて、えー、YRuby 自身で直接実行するようなファイルを付けていた時期もあったんですけど、そういったものは、えー、別のパッケージに分離して、えー、YRuby 本体は純粋なライブラリーと、まあ、せいぜいドキュメントサンプルコードだけになっています。あと、YRubyShell という、えーとですね、インタラクティブな実行環境も分離しています。 今後、えっとですね、サンプルやドキュメントの充実というのは、常にどんなプロジェクトでも考えていることだと思いますけど、まあ、それは当然必要ですし、他にも Ruby でデータサイエンス関連のプロジェクトというのは複数ありますので、そういったところと交流して、いろんな最新の機能を使ったり、そですね。 活用したりしたいと考えています。まあ、あと、Ruby、えー、にとどまらず、こういったアパッチアローといったようなもので、他の言語とのデータのやりとりとか、えーまあ、PyCall という Python を呼び出すものもありますし、まあ、R は、えー、と十数年前から、えー、と複数呼び出すような仕組みはありました。えー、そういったものを使って、えー、いろいろ えっ、ー、とですね。やっていきたいと思っています。あえっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、用意したスライドは終わりです。ありがとうございました。えっと、バイオ、バイオパッケージを何か作りたいってなった場合、はい、はい、えっと、 バイオコンダクターみたいに、えっ、ー、と、第三者が自由にそこに登録できるっていう方針を立っててるものもあれば、バイオ言語みたいになんか、コアメンバーだけがなんかコミット権限持ってて、一つのものをなんかみんなで少しずつ大きくしていくみたいなスタイルのなんか二つあると思うんですけど、Ruby で何か バイオのツールを作りたいってなった場合は、今後はもう全部バイオジェムみたいなところに登録するってことですかね。はい、あの各自が、えー、と好きに作って、好きになタイミングでリリースするという、えー、形に な, なってます。なるほど えっと、今ってどういうパッケージが登録されてるんですかね、なんか分野としては。そうですね、あの、どういうというのが、いろんな分野ですけど、その。なんか配列解析とかですかね。データベースへのアクセスとか、そういう話ですかね。う そうですね。データベースのアクセスは、y イ r u b y 本体の方が強いかもしれないので、それ以外だと、えっ、ー、と、例えば、このバイオダイバーシティとか、なんかあの、生物の種名とかをパースするようなライブラリだったと思います。あとは、そうですね。まあ、UC、API 系ですね。UCSPC のアクセスとか、そういう、まあ、これだと、 NCBI のアントレとかですね、というような。バイオマートとかもありますが、ちょっと古くて使えるんか不安ですけど、はい。あとデータのパーサーとかそういったもので、あの基本的にはあの、そういった、このどういうジャンルをこちらで検定しているということは特にないので、えー と必要になった人が、えー、必要になったモジュールを書いて、えー、どんどん、えー、リリースしているような状態です。ああえてルビーで書きたいっていう人は結構ウェブとの親和性みたいなのを考えてるんですかね？そうですね。まあウェブとの親和性を考え。 あるいはウェブから開発から流れてきた人という人もいると思いますし、まあ、特に日本ではあの Ruby がえっ、ー、と, と広くあの学校教育とかも含めて、えー、使われているので、まあ、唯一習った言語なのでとかあるいは、えー、と聞ける人が近くにいる言語なのでというような理由で使っている人もいます。この、えー、となんか バッチが埋め込まれていると思うんですけど、どっかでえっ、ー、とテストを実行してその結果を見せてるんですか？えっ、ー、とテテストというのはビルドファッシングと か, かえっ、ー、となんかトラビスとかでなんか試合をるんですかね？はい、えっ、ー、と Travis は、えー、とバイ r u b y でも使ってますけど、本当にテストしているだけになりますね。えー、この Gem 自体はローカルで作ったファイルを rubygems.org に転送しているだけになります。えー、と そ, れそしてそれは、えー、あの誰でも、えー、アカウントさえ作れば実行することができます。ですので、えー、たまになんか、なんか マルウェアとかを入れたソフトがアップロードされて、えー、問題になったりしていましたそのあテストがその手元のマシンで通ったとしても、全く別の環境で通るとは限らないと思うんですけど、はいはい、それは Travis、えー、のサーバー上とかで実行して、はい結果をさっきのバッジで見てるっていうことですか えっ、ー、と、Travis の環境とかで実行するというのは、えっ、ー、とですね、やっていますけど、それを、えっ、ー、と、バッチで見たりとかは、残念ながらできていないです。あ、えっと、じゃあ、さっきのバイオジェムのページのバッチっていうのは、どこのビルドを見てるんですかね。はい、ああ、これは、あの、rubygems.org の、えっ、ー、とですね、 で、えー、っと、どれだこれで、そうですね、この r u b y j e b s ズの検索とかで、えー、っと、例えば Bio とかで検索したら、その Bio っぽいものがいろいろ出てきますので、うん、えー、っとですね、あの、まあ、この Bio- なんちゃらっていうパッケージを作ったら、この b i o j e b s に登録しますよ、というような、というようなことを呼びかけていますので、えー それで、えっ、ー、と、キーワードで検索したりして、えー、あとはダウンロード数とかでランキングをつけて表にしているだけで、あの、トラビスでとかそういう複雑な、そこまで複雑なことはやってない状況ですね。はい、そのパッケージ自体もこの Ruby 本体の仕組みに乗っ、乗っかってるのにリンクして、その、<笑>えー、ハイパーリンクでリンクしてるだけですので、えー、 そんな複雑なことは、えー、していないです。えっと、ど, どこでそのビルドを、ビルドのテストをしているのかっていうのは。えー、っとですね Ruby の、RubyGems の仕組み自体として、えー、ビルドのテストをするという仕組みは、公、えーね、式にはないんですね。はい、なんと、 あの、ユーザーからアップロードしたのをそのまま信用して検査するという、あえー、ある意味すごいシステムです。<笑>なので、あの、たまに、えっ、ー、と、そういうマルウェアとか悪意あるソフトをップッシュして問題になっていたことも何度かあったと思います。あの、最近あった手口としては、そのメジャーなパッケージのちょっと、あの、 1文字違いとか、5字、脱字が入っているようなあのパッケージ名で、そういう悪意あるソフトをアップロードしてっていうパターンがあって、はい、それで確かそういうのを、えー、と結局、あのこの rubygems.org の管理者が、えー、探して、えー、消しまくっていたような感じだったそうです。<笑>はい<笑> であのビルドは、えーとですね、ユーザーの元とでビルドしたパッケージをあのアップロードしてもらっているだけで、えーとビルド、デビアンとかみたいにビルドサーバーを RubyGems、えー、が持っているというわけではないんですよねあああ。よくわかりました。ありがとうございます。あ, あとあの、他に質問やコメントをしたい人がいれば。 ぜひお願いします。なんか OS の違いで、まあ、なんか、えー、とバイナリー形式がまたいろいろ違うと思うんですけど、はい、それは 手元のマシンで、例えば Mac 用、Windows 用、Linux 用とかで各々コンパイルしたものを、えー、とプッシュするっていう方式ですかあのピュア Ruby な、えー、プログラムの場合は、基本、えーと、GEM の形式は一通りなんで問題ないんですがあの、C 拡張とかを含むようなパッケージだと、その まさにおっしゃる通りで、自分で Linux でビルドしてしたのをプッシュ、Mac でビルドしたのをプッシュっていうのをしないとバイナリーパッケージはアップロードできないです。あのソースパッケージでソース、あの Gem インストール時にコンパイルをするということであれば、あのというソースパッケージはあのアップロードする。 絶対アップロードする必要があるんですけど、バ、はい、イナリーパッケージをが必要であれば、そういうふうにあの自分で、えー、各 OS で、えー、作ったのをアップロードする必要があります。あの最近の Mac の、えー、と M1 チップでしたっけ、えーはい、で、えーと、何かトラブルとかっていうのはないですかね えー、と確かあの、あったような気はしますが、バイナリーパッケージはやはり、あのおそらく問題が出ていると思いまして、Ruby 自体があのその M1 のネイティブの方でコンパイルされていると、バイナリーパッケージの方も、えー、それに合わせた ものでないといけないので、えー、とそうする と, あの、えーとですね、コンパイラーがないと、えー、インストールできないということになって、はい、それでトラブルはあったと思います。Ruby 自体はあの、えーえーと、X86 の Ruby をインストールしていったら、えーとパ、そのバイナリーパッケージも X86 の方をインストールできるので、まああの 速度を最近にしなければ問題は発生しなかったのかなと思いますあと、バイオドビーに関してなんですけど、はいえー、とだいぶ前にあの結果が、えー、と商用化されたと思うんですけど、はい、それに関して、えー、と何か気をつけていないといけないこととかありますか あそれは、あの今あの、ソフトウェア自体はあの問題は当然ないんですがあの、サンプルデータとかの扱いをはどうするかというのは確かに課題になっていて、あの結局関係者とかにいろいろ聞いてみたんですけど、いまいち要領を得ないというかあの、えーと、そこまで想定してないような。 今は、今入っているサンプルデータとかは、まあ、そういう結果が厳しくなる前にダウンロードしたものなので、えー、OK という解釈で、あとはあの 統, 合あの統合 WS とかのウェブサービスでダウンロードした結果のデータは、まあ、あのアカデミックの人が使う分には、えー、と問題ないということでした。 ただあの、結果全体をファイル単位でダウ、ファイルであの全部一括ダウンロードとかはあの、ライセンスを持っている人じゃないと、今、できないようになってますので、えーとですねまあ、ウェブサービスで1個ずつ、えーと、自分の必要な範囲で取る分にはあの、アカデミックの人なら問題ないというふうには聞いてて、まあ、それには、まあバイ r ルビーも、それをデータを処理する分には問題ないと。 えー、解釈していますあとあのブラストとかブラッドとかクラスタューでとかほ、は、か、い、のなんか外部ツールを実行していると思うんですけど、はい、それは実態としてはワイオドゥビーの中にそういうあのツールのコードが入ってるってことですか これはあの外部の、えー、と実行ファイルを、えー、と読んでいるだけです。あのつまり、えー、とシステムなり、えー、P オープンなり、そういったの で,、えーとですね、実行ファイルのパスを指定して読んでいるだけですので、えー、特に、えー、外部ツールのソースコード自体が入っているわけではないです。あのその ツールの入った、えー、と出力のテキストデータを、えー、パースするような、えー、ーパーサーがあるということになります。あ、わかりました。えっと、他に何か質問やコメントはありますでしょうか じゃあ、あの、ちょっと最後に、若干生々しい話になってしまうんですけど、はい、あの、えっ、ー、と、何て言うんですかね。なんか、例えば僕とかだと、そのパッケージを作ったとしても、えっ、ー、と、あんまりそれ自体はなかなか論文にしづらいっていうのがあって、はい、どちらかというと、それを使って、 なんかデータ解析して何か生物学的知見が得られたみたいなことでなんか初めてアカデミアでは評価されるっていう感じがあるんですけど、えっと、後藤さんの今の職場的にはなんかそういうバイオルビーに関することってなんか評価してくれる感じがありますかうん非常に 難しい質問ですね。はい。あの、職場からしたらそもそもあまり見えていないと思います。そういう私のこのバイオルビーの活動とかは。あじゃあ。まあ、やってるということはあまり理解されてると思うんですけど、はい。それをものすごく高評価かというと、そうでは、そう、まあ、あの、うん、難しいですね。はい。えはい あじゃあその大学ではもう違うことをやってて、バイオデビーは、バイオハッカソンとか行ったときに、みんなでやることみたいな感じですかうーん、まあ、あのもちろん大学での 本, 本部といいますか、まあいろんな、えー、と<笑>まあいろんなことに手を出したようなあれですけど、まあコンピューターの管理とか、そういったのが、えー、と今の、えーとまあ タスクとしての本もといいますか、まあ、そういうのになってますけど、はいえーとまあ、そ, のそのついでといいますか、まあえーととまあ、あとデータ解析とかが、えー、今の、なんといいますか、まあ、今の業務のになりますけど、えーまあ、それに必要な範囲で作ったり使ったりしているというような立場にな る, なるといいますか。はい まあ、バイオルービー時代はその、えっと、ク版で作ったソフトではないというような扱いにしないと多分、あの、オープンソースとしてのプロジェクトとしては、えっと、できにくいところなので、評価がどうかはちょっと、えっと、 そうですよね、まあ、私自身がそ こ, そこまでそのバイオルビーをもうプッシュしている、職場でもうプッシュしているわけではないというのもありますけど、はい、そういうなんか微妙な、えー、と距離感といいますかを、えー、と持っているのは確かです。いや、なんか論文だけでなくて、なんかそういうなんか OSS のプロジェクトやってきたみたいなことも。 なんかもうちょっとあのアカデミア全体が評価した方がいいんじゃないかと僕は思っているのであの今後なんかなんとかならないかなと<笑>思っているんですけどうんそうですねまあもちろんあの機会があればそういうのに、えー、関与するようにしててえっ、ー、とですね最近だとそうですね、まあ、Ruby の方でやっているのではえっ、ー、とですね Ruby Association っていうのがあって、そこで、えー、そこでですね、えっとですね、そこでまあ開発助成金とかをやって、今出していて、えー、とですね、それの、えー、と、ここねの2020年度の 開発助成金の、えー、とメンターをやったりはしてますね。ただ、それもあの実を言うと、あの大学の業務外の兼業というような扱いになってますけど、まあ、そういうので、えーと、細々とではありますけど、まあえー、とそういうなんか地位向上の、えー、とに役に立てればいいかなとは思っています。 ありがとうございます。あ、じゃあ、えっと、結構遅い時間になってきたので、じゃあ、今日のパッカソンは、えー、この辺でお開きにしたいと思います。あ琴さん、ありがとうございます。あ, ありがとうございます。はい。